手錠をかけられたウイグル族と見られる男性たちが、共産党をたたえる歌を歌っていました。